君。 そ、ね、んなにてなて譲ろうと思ったら得意のバチです。んこ一方では何してんんうねでアリーパーでしたね、切りかかってるんでね<笑>アリーパーでな どっかで見かけたり一緒にやることあったらどうせよろしくお願いしますお手柔らかに<ス>そうすろね、これそうすろねそろなんかダセキって言うと思うよたぶん島やねう平凡すぎて何も言うことない<ス>なんかそれって はい、今私頑張ってます、チェイス。ちなみに、チャピチェイス、調理手です。 診断あっちだねえな調整の先に来てると思う今のうちに譲ったと、はいふっかけ方はちと紳士ですね兄さんねいやいや自分で解読能力のりも高いか低いからねなるほどう吸収力低いしてみます、ね、でも大事だよね使い磁石診断にこうあげるっていうのはあ先も今解読に集中してますねあれはご機嫌ありましたねまあ この時マッチングの時からねああ冒険かみたいな一物<笑>、ね、<笑>の不安はあった<笑>ののっのん冒険かすると探すのはちょっと大変なんだけどうんやっぱりね、強いから弱いからってちょっ と, ょっとそうだねーいやいやいや<笑>ちょっとひやりとくるよね冒険が来るとね別にダメとも思わんけど不安だよね<笑>スキルがスキルだからな からすごいと思うけどああまあこれは一緒にやるタイだね出していだから明日決めちゃおうと思うこれはもう前半危険違いで後半のなにハートにいっちゃうといやそうなんだよじゃあうんっねそうなでんねただにさ引っ張ってるね<笑>ただ死ぬならずに 遠までだけど、清掃院から近いゴール向けていくと、でそこには確かね、私がいるんじゃなかったかな。でシノすごいよね。信号でねずっと頑張ってるからすごいすご い,、まあ、いすごいよ本当。遠いね。あちょっと時が来てる。 多分ねギリギリパチパチしてるんですよ、ね。あーいーのーのあッ一応上げる。ちょっと粘りすぎたいの。あとちょっとで、ね、あとほんと、ほんと、鼻水程度で開くぐらいまで粘っちゃったら、ゆえにこうなったんだよね。あれあれ、ね。昔の反動画は、ね、ちょっと平凡すぎるねいやほんとよ。私が動かればよかったんだけどね。してくれよ、ね、とりあえそう<笑> 撮ってる気になって撮れてないパターン何回か飛んだよいい場面いいね勝ちだねこれでねサイト見えてはいいただきました今週。しれない脱出次赤の境界これは今度はチャイとチャピラ泥棒ですねチャピラ泥棒のバニさんが調香師ですね安定の 十分やれっていう合図がなかったから泥棒を選んだこと思う選手苦手だからねちょっと泥棒のスキルでカバーってい気持ちで多分やってるはずこの時にっすねーあとこコさんですねハンターはいいっすんかわい うシン力早いやっぱりキャラ使われるということで最初に見つけないとややどんなんなっちゃうから。う 最近の謎のありがとうね最近流行ってんななんかチェイス頑張ってくれてぎないっていうタイミングにありがとうって最近言うのか感謝の気持ちをねこの決まった文章の中で伝えたくてこの方はね自主で最初に捕まるからオフェンスはねあんまり快楽得意じゃないんそうだね反対的にはすごい気が楽なところなんですけど うのミス痛いねー頑張ってるねー。<咳> わからないけどいやちょっとおじさん頑張ってようからね。おじさんね、ごめでとう。蒸<笑>してもしまないやん、これねー。初勝利だね、おじさんね。おじさん頑張ってたから。 キャラが結構限られててね、ね存在感もたまっていない。難しいよねタコさんのキャンプはね。タコの時が止めれるキャラじゃないとキースがねやっぱ難しい。よねこれ間に合うか治療して。なんか空軍いないからタコで止めた時ぐらいしか多分完全に思う、ね。ちょっとキスする。間に さね、結果だけ見れば回復しないように俺がどう言った方がよかったかもしれな い, ういう一応バニーさんはあれだもんね、えー、と仲直りとチビたちの雰囲が入ってるから苦しいようになってるねちゃんと偉、うん、い先はまだ惑われ必要です先っぽは多分次々回復してんのかなどこでそうだねオフェンスが頑張ってるね であそうこのあとねなぜかあの小ついてっちでね壁が多分近かったんでしょう助けに行きますそれ多分ここも、ね、近いから行くって言ってたのん、ね、そうそういうことはないとりあえずそう、まね、あんりっちりあの頑張ってるのがちょっとねあの小さいこっちだよね見えないね足回してるからあっち見えないねあんりやっね いやいや、吸しましたね。ちゃんと、一発食らってから。ちゃんとっていうか、事故で食らってんのかもしれない<笑>けるかねちょっと迷ったね。食らってからかどうか迷って。いや、もう食らったです。あー、そういうことか。そうですね。さあ、着けましたー。中野義発動チャッピン。チャッピンね、これ確かね、このまんまハンター引き継いでるんだよね。 が珍しく、ね、かっこよく引きつけてるんですよ。 見たとか見ないとかで出てくれる<笑>そうそうそうそう。なんか、じゃあちょっと回復したら出ますけど。みんで早くしようみたいな。めっちゃ怒ってん、こんだけ。面白いんやけど。おいしそうだみたいな。んな回復してもらってあげないんですけど、まあ。ああ、もう遅いわとかってう。怒ってんねよね、ははどに<笑><笑>こんだけ見ないです、見ないです。って。解決ですね、解です。頑張ってます。 入 っ, ってきてくれないぞ、入ってきてこれないぞ、や<笑>ばいんですよ。<笑>これやばいな<笑><笑>